昔々あるところに XP を使い続けた鉄道会社がありましたそして悪玉ハッカーのおもちゃにされましたそう5年前の弊社のことですそして今 CIOWIN7 のサポート期限まで1ヶ月ですよ直ちに経費承認をだってお金ないもん。 うん、なんかデジャビを感じますねありますよお金なら当初の副業で売れ筋のポン酢あるじゃないですかあの利益で毎月のライセンス料払えますよそうは言っても部門別予算ってやつがなじゃあシステム化で販売して売り上げを立てれば予算を確保できますねもう垂水先輩が準備してます、ね、それはダメだ営業部に怒られちゃう もう分かったよ経費承認するから変なことしないでよこれが社内の力学ですやっとのことで OS アップグレード作業が始まりましたまあ事前に仮想環境でかなりの不具合を解消していたのであとは実機に展開するだけですあ何をしても起動しない NX ビット非対応の古すぎる CPU が原因でしたサポート期限まであと2日想定外の問題が噴出し解決に奮闘していました16ビットのアプリが動かないってえー、例外的に32ビット版の Windows 10を使うしかあと6時間 Web アプリの表示が崩れるんだってさ HTTP ヘッドに XUA コンパチブルを仕込みましょうかあと30秒あかねちゃんひどい顔だよもう変えた方がいいよすみませんお役に立てそうにありません最後の不具合解決しました 55時間連続勤務の末、ついに作業が終わりました。